演目、挑む信じた道をゆけ、松尾芭蕉が旅に挑み続ける姿を表現します。それでは歌舞伎の皆さんよろしくお願いいたします。歌舞伎です。演、え、目、ー、の前にちょっと一あのリンガというチームのメンバーとしてご挨拶をさせてください。えー、さあの先日、えー、解散の発表もありまして。 突然僕らもびっくりしたんですけど、で、まあ、個人としてはどっかで。限定復活とかできればいいかなと思ってます。えっ、ー、と、今まで午前ありがとうございました。<笑>ええー、てなわけで、カムイ、今日ですね、まさかのただでさえ少ないメンバーがですね。一人また来れなくなってしまいまして。けれども、えー、なんかやる気に。みなぎって。 出ましたね、皆さんはいというわけでカムイ始めますよろしくお願いしますーーカムイカムイ挑む時を超え今新たな道のその先へ Thank、you 島よすぐに身をかを掘ってる。